決めすべき注文の基盤を踏んでくださった方は私の大切なパートナー大切な人、どうもありがとう。うこれからもよろしくね。 だったよね、確かにそしてこれが原点となる記事になります。2015年1月31日午前2時42分、始めましたという。 Stop listening. 一寸先は闇、計測は力なり、その2つをこのブログを通して学ぶことができました。心からそう思っております。普段ふざけた感じで喋ってるんですけど、私、今回は真面目にご挨拶させ て, てこのように真面目に喋らせていただいております、はい。長くなりましたが、私の気持ちは最後るできたかなと